同時に4皿まで調理するように設計されたキッチンタイマー。広告なし、キッチンタイマーアプリは同時に4皿まで調理するように設計されたマルチ調理タイマーです。1、4つまでの独立したタイマー。2、安定した、信頼でき、そして安全な警報。3、デバイスが再起動しても存続します。4、タイマーが手動でキャンセルされた場合、元に戻す。 つまりタイマーを戻して続行するには数秒かかります。5. 無料です。6. 使い方は簡単です。7. バックグラウンドで実行されます。 you <sniffs>